趣味の話は前回されていましたがお二人の特技は何ですか特技 ね, 特 技, ね特技って難しいですよねあんまり言いたくないっていうかお前特技って言ったやんみたいになるじゃないですかわかる<笑> そ<笑>その気持ち<笑><笑>そう特技のラインってねどれぐらいが普通なんだろうって思いますあのね<笑>あの特技ってやっぱ、はい、自信がある人が言うことじゃないですか、えー、そうなんですよだから本当に今すぐたさんがおっしゃったように<笑>いやこう突き詰めたら、えー、自分よりすごい人なんていっぱいいると思っちゃうんですよ、えー、そうでだからそんな自分がねこれを特技っていうわけにいかないなと思ってそうなんですよこう声優のオーディションとかで特 技, うんうん、うん特技 の披露ってああんまないからあいで、ねはい、あれですけど例えばなんか舞台とかで、はいはい、たまに聞かれたりとかっていうのが今まで経験的に1回ぐらいしかないからなんですけど結構周りの人に聞くとなんか特技あるって言ってそれやってみてっていう人が多いみたいであ、はい、いやそうなってきた時に僕もう特技ないから、はい、もう多分そこで落ちるなっていう。<笑>自信持って、うん 特技ありません。自信持ってありませんっていうの、ある意味大事ですよ。<笑>うんうんうんうん、多分大事なはず。ね、特技見つけたいんですけどね。ね、そうなんですよね。私もね、ギターって昔は言ってたんですよ。あ、そうですよね。そ, でもそれ。 弾ける時点で僕からしたら特技ですけどね。だけど、はい、やってみて習ってみて、はい、世界に音楽の世界に入った瞬間、はいはい、こんなの特技って言えねえって思いました。<笑><笑>それこそ突き詰めていくとっていう話になってうな、ね、もうあの、うん、プロフィール欄から消しました。嫌だって言って。ないやいやいやそう。自分からは言わないみたいな。そうそうそう 勝手に残ってる部分はもう知らないけどもうもう2020今年1年ですよね、はいはいはい、まだえ2000うん、まあ、はも う, もう 言, 言わないことにしたのですよあじゃあこの配信の時点でも明日から22年になりますけど2022 年, 2022年はまだちょっと半分消 し, ておき透明しときたいです、ね、て<笑>ちょっとちょっと言いたくない、ね、<笑><笑>特技透明になる特技透明にしたいなと思っていますなるほどこれから見つけていきましょう一緒にじゃそうね、うん 一緒に見つけていきましょう、い う, そうコスプレの衣装作りになるかもしれないんでね、杉、うん、さんだって。確かに、ね。言えますよ。言えるかな。言えます。特技にできる、確かに。うん。したいですね。いけます、縫うものになるんで。<笑>頑張ります。<笑>はい。<笑>ありがとうございます。